はい。じゃあ今日はね、えー、このシリーズ、えー、長時間相関と非正数ブラウン運動の総理、これでね、えー、6本目です。これでやっとね、えー、このシリーズ、まシリーズというか、まあ、長時間相関っていうのの、えー、今回説明になってます。で、これ別名で長期記憶っていう長期記憶っていうんだけどね、まあ、同じ意味だと思って、長時間相関と長期記憶で、まあ、今同じものだと思ってって言ったけど、 あのー、こうだな。長時間相関はもう、もうちょっと広い意味で言ってることがあるんで、いいかな。長時間相関の中の、前、まあ、一部が長期記憶だと思ってもいいけど、まあ、ここはまあお、お、よそ同じものだと思ってください。はい。それじゃあ、進めていきます。あ、はい。あ、清野です。よろしく。はい。じゃあね、今日ね、えー、何あるか、えー、やっていきます。最初に、ま、言います。まずね、えー、一番上だな。 まょで か, くくか上に。はい、まあ。長期記憶過程。まあ、これは長時間相関過程だと思って。これではね、記憶の持続時間が無限に長いんだ。無限だよ、ということ。でね、あれ、記憶って何ってね、こう頭でね、覚えることっていうふうに思うまあ、でも、これまでのね、ビデオ、動画で、えー、学んでくれていれば、ここでいう時系列に見られる記憶ってのは要は、自己相関がゼロじゃないってことだな。 つまり、二、えー、つの時刻、えー、過去、過去の値と今の値、この二点の値、これが、まあ、相関。これに相関があるっていうことだね。はい。これがずっと点が離れても、なんか相関があるように見えるよっていうことです。はい。というのを、えー、説明します。はい、次。で、えー、長期記憶過程。ね。ここでは、まあ、自己相関関数がべき的に減衰するよっていうことも説明します。これはね、対比で、 覚えてほしいんだけど、ね、比較でね、まず、えー、前回やったかな、短期記憶過程。これは、まあ、代表的なプロセスとしては、あれだ自己相関が指数関数。もう一気にぐーっとゼロに。まあ、それでもね、えー、ある期間、相関が残る。ね、その残る期間の、えー、ね、この見積もりには、パワースペクトルのこのね、ククククと折れる。こクククと折れる。 ね、クロスオーバー周波数が重要だよって言った。で、えー、短期記憶の場合は指数関数的に減衰するパワースペクトルだったけど、ね、長期記憶の場合はべき。べき的に減衰するよと。はい、これ説明します。で、えー、っと、長期記憶化っていうのはパワースペクトル。これ。ね、この一連のこのね、講義。重要なとこはパワースペクトルを見て、元の観測した時系列の特徴を読み取ることができるようになる。 っていうことだけど、パワースペクトル。ね。もし、長期記憶過程の時系列を観測して、そのパワースペクトルを推定したならば、こうだな。ログログを取ると直線的な構造が現れる。で、短期記憶でも現れたね。なんか、直線的な。うん。で、まあ、劇的な違いっていうのは、まあ、こう、ホワイトノイズプラットと今まで呼んでるけど、それが出ないことであるし、 あとはね、えっ、ー、と、このパワースペクトルが周波数のべき乗に従う。で、このべき乗の指数のことをスケーリング指数。べき指数とかスケーリング指数って呼ぶんだけど、その、えー、パワースペクトルのべき指数が、えー、自己相関関数のべき指数と関係しているよということがあります。ので、ここを説明していきます。はい。じゃあやっていきます。ここは詳細です。はい。えー、まずね、復習だな。 短期記憶過程、ね。の、まあ、短期記憶過程の典型例として前回、えー、じ、えー、自己回帰。今、まあ、一時のね、これも代表的なのも大事だよ。本当はね、自己回帰過程ももすごく詳しく言いたいんだけど、まあ、これまで一時の自己回帰過程っていうのを比較的詳しくやりました。で、この一時の自己回帰過程では、自己相関関数どんな形になったうん。ね。 指数関数でね、減衰するよと。で、例えばこういうふうにね、C のタウ。これ時間差、2点の差。これが、A、指数関数。これいいのね。ラムダって何か定数なんだけど、こういう風に、え減衰しますよっていうことだね。タウ。いいかなこ こ,、まあ、ここ K と書いたりしたり、いろんな文字変わるけど、ここはね、これがラグって言われるもので、タウっていうのはたら、まあ、2点の時刻の差だな。2点の時刻 の, この幅。 これを、うん、あのー、表してるし、えー、自己相関ってのはこの2点。タウだけ離れた2点の、まあ、相関。ね、相関係数を表してますよっていうことだ。はい。だってこう、タウ0入れたこれ、0だからね。これ、あの、自己相関としては、えー、最大値、最小、マイナス値になるようにしてます。で、自己共分散。これ呼び方がいろいろあるよと。自己共分散と呼ばれることも、自己相関と呼ばれることもあるけど、ね。えっ、ー、と、ゼ、ラグ0の時に分散になるやつもあるから。 それはね、これは分散で割ってある形をとってます。はい。で、えー、短期記憶過程では、ね、この、えー、特に典型的な一時の自己回帰過程、オートリグレッシブでね。ファーストオーダー、オートリグレッシブ。このプロセスでは、えー、自己相関関数が指数関数で減衰するよと。はい、これこっちだな。あ、ここね、な一貫性がないように見えるけど、この場合はね、離散を意識しててね、K の場合はね、この講義でどちらかというと離散、ね、 えー、整数値を取る。ね。それを意識して、まあ、形を使って、さっきのそのタウっていうのは連続ね。まあ、小数の値も取るよっていうのを、まあ、あのー、気持ちとしては含んでるんだけど、まあ、今は、まあ、大体同じものだと思って。はい。この例。これは、この式だね。黄色でここの囲んだとこ。こういうふうに、この自己回帰過程ね。で、このインプシロンっていうのはホワイトノイズで、えー、平均0分散がシグマ2乗としてあります。はい。このプロセスにおいて自己相関関数はこういうふうに、こっちか。はい。 え、減衰していくな。こういうこと。これね、え、指数関数。あの、あっちに書いた。指数関数になってます。この、えー、見えるかな薄ら。ピンク色ちょっとつけたんだけど、白色に見えるかなはい、こういうことですね。で、点, 点線がいろいろあるんだけど、はい、これについてもちょ、ちょ、説明していきます。で、これに対応するパワースペクトル。まあ、これを風流変換したと思えば、思ってもいいし、直接計算することもできる。これも、これまでにもうすでに説明してあります。 こちらがパワースペクトルです。この対応関係。ね。大事です。ね。はい。そうすると、ここ。いろいろ点々点点点っていっぱい書いてあるんだけど、はい。まずちょっと簡単に説明しようかな。こっち側の破線あるね、これ。0.3 いくつのところで、なぜかここに点打ってある。で、これに対応する線がね、ここに打ってある。この。ここのさ、この斜めのこの下ってる途中、この線ね。この線打ってある。 これはね、俗に言うね、えー、時定数であるとか、えー、減衰時間ね、時定数をプロットしたよ。で、時定数って何かっていうとこうだな。はい、これ、このちょうどね、ここに式あるんでしょよくね、時定数、こういう指数関数があるとさ、時定数ってこの e の、こうだな、e のここ、マイナスラムダ、あ、ごめんなさい。 ラムダタウっていうのがあると、これがちょうど E 分の1。つまり E のマイナス1乗になる時刻を、ええー、ね、特性時間とか、ええー、時定数とか。ね、今ちょっとこう書いておくか。詳しくはやらないよ。まあ、なんかね、RC カールがどういうことか。言わずに、指数関数がさ、減少しているときに時定数っていうのをね、よく習う。 あと、特性時間とか減衰時間とか緩和時間とか言うけど、この時間ってよくこれを E 分の1になるまでの時刻として計算するから、これはラムダタウイコール1で、タウイコールラムダ分の1だ。あ、このくらいの時間、これがまあ特徴的な時間を表しているんだけども、はい。ね。といつ、まあこういうね、あの短期記憶過程でもね、これを特徴的な時間と扱っても、まあ も, もちろん問題はないよ。 はい。問題はないけど、ちょっとね、感覚的に合わないんで、ここでは、ちょっと違う特徴的な時間を、うん、使うけど。はい。それを書いたの、今、あの、これ、時点数を書いたの、ここだ。ここの時点で。なんか半端なところに線があるね。ちょっと半端なところに線があるから、ちょっとね、いまいち意味の解釈っていうのは、えー、明確じゃなくなるので、ここではね、こういう風にするよ。ここ。 自己相関関数、こうあったら、こういう風に書いてあったら、あの、ここも先に書くけど、あ、まあいいや。ごめん、順番が悪い。もう一回説明していきます。パワースペクトルを見ると、時定数に対応する周波数ってこれちょっと半端なところに線があるねテンテンテン。でもいいとこってここだね。この平らになってる。この、この前ってホワイトノイズプラトーから、ここ、マイナス、二、えー、乗だな。ここマイナス二乗になろうとしてるとこの折れ曲がってる。ちょうど、 折れ曲がってるところだなここのところだ。ここのとこ、ちょっとカウントを重ねると、ちょうど、こう、こっち側か。こっち側か。こう、折れ、ま、折れ曲がってる。ここ。うん。ね。これクロスオーバーって言 っ, てあったら、ね、線がこう、クッとなる。クロスオーバー周波数。で、クロスオーバー周波数っていうのはどうやって、いくつになってるかっていうと、はい。この場合ね、前にローレンチアンって言った。これは、このね、えー、自己相関関数を連続関数。 とした連続近似によってクロスオーバー周波数を計算すると、はい、これ 2π 分のラムダになりますよと。で、この 2π 分のラムダってちょうどこのクロスになるところだね。で、ここからだいたいこっちが低周波数側では、ホワイトノイズっぽく見えるから、要は、相関がなくなるんだね、うん。あんま記憶がなくなってるって見ることができるからか、かだいたいここで記憶がほぼなくなってるって見なすことができる。そしたらこの f sub c ね、このクロスオーバー周波数に対応する、 時間間隔ってのはこの逆数を取ればいいから。FC 分の1。それが、はい、この自己相関。ここにプロットしました。ね。そしたら、はい、見て。あれほとんど、まあ、このグラフもっと拡大したら隙間が見えるじゃないかって、まあ、言うかもしれないけど、ここはもう 0.00 いくつだよ。もうすごく小さくなってる。ね。ほとんど記憶が確かに0。見直していいよね。時定数。いや、まだ相関あるでしょうっていうところで言ってるから。はい。そのね。 まあ、たかだか2倍倍しただけだけど、ね、この点を、まあ、特徴的な感覚として見た方が、あの、そう、記憶がなくなる。すなわち、相関がなくなるっていう意味ではいいでしょう。ちゅいうことな。はい。で、ここ、連続近似により、ね。まあ、これ、計算。うん、まあ、えー、多少、楽だけど、別に連続禁止しなくたっていいんだよ。連続禁止せずに、離散のまま計算すると、こういうふうになります。 クロスオーバーシュアスは 2π 分のこれ e の2分のラムダマイナス e のマイナス2分のラムダ。こうなります。あれちょっと違うじゃないって思うかもしれないけど、ラムダっていうのはね、この場合ね、0に近い値なんだよ。0より大きいんだけど、ね、非常に 0.0、0、ねいくつ ?0 に近い値。そうするとあれね、ラムダでテーラー展開して、マクロリン展開してみたらわかるけど、ね、同じ値になります。つまりラムダが、 小さいと思ったら、うん、えー。ラウドが小さいと思ったら、あの、同じ式になりますよっていうこと。はい。ね。で、はい、次。じゃあ次。ね。記憶の継続時間っていうのは、あの、FC っていうクロスオーバー周波数の逆数取ればよかったな。で、ここでね、あ、こうしないわ。じゃあ、相関、すなわち記憶、記憶、すなわち相関の、まあ、持続時間、継続する時間っていうのを、 えー、時間という継続時間、持続時間はこういうふうに見積もることができるねっていうのをここでまとめました。どういうことかはい。自己相関関数が指数関数であるようなプロセス。いいよね。例えば何って言われたら、一時の自己回帰過程って言って、ね。過去の値を見て、次の値が決まる。ね。そういうやつだよね。はい。ちょっと直前ね。ちょっと前のやつね。はい。そうするとこの時には連続禁止でこういうふうになりました。 そしたら、記憶が持続するような時間間隔っていうのは、こうだな。この逆数である、はい。ラムダ分の 2π ですよっていうことだな。つまり、ラムダが0に近づいていくと、正の値でラムダは。正の値と今仮定してます。えー、近づいていくと、これど ん, どんどんどん長くなる。うん、短期って言ったって結構いくらでも長くできるじゃない、うん、確かに。いくらでも長くはできる。けどね、まあこれ。ラムダ決めたら、その幅は決まるよっていうことだな。です。はい。じゃあ、 これが、まあさっき記憶がなくなるうん、一個前戻るかこれだな。ここだ。ここのね、ほぼ、これ、相関がほぼゼロになる時間。さっきのタウシ。ここのところですよ、と。はい。ね。まあ、離散の場合もほとんど。離散で禁止しない場合。ね。これ、このままいけますよ、と。あ、そう待ってかうん、これでいい。いいよ。はい。そうしたら、さっきのこのさ、タウサブシ。 この記憶の持続時間、継続時間。これっていうのの計算方法だけど、うん。さ、クロスオーバー周波数を使ってやったけど、クロスオーバー周波数っていうのがさ、計算できない場合もあるよね。もちろんね。指数関数。最後は指数関数でよく禁じできるんだけど、なんかちょっと全体としては、指数関数とは多少違うような関数でゼロに近づいていく自己相関関数がだよ。自己相関関数が、ま、 ちょっと完全に指数関数とは言えないなっていう場合どうやって計算しようっていうときに、これを基準としてさ、つまりね、自己相関関数を使ったらこういう値になるような計算何っていうと、これだな、こっちが。こっち見て。はい、記憶、ね、相関のここ持続時間。ちょっとごめん、タイトルは継続時間と書いたけど、持続時間、この式で計算したらさ、どうなるか、なっていうと、はい、ちょっとやってみます。 えぇ、ー、C タウイコール E のマイナスラムダタウとするよ。はい、この例では、はい、じゃあさ、タウ C 計算してみます。今忘れてこれ。こっち側にタウ C 書いたけど、今の場合は、あ、この式で記憶の持続時間っていうのを定義しますよ、と。このくらい、このプロセスはこのくらいの間は記憶が残ってますね。すなわち相関残ってますね、と。あい、うとこれで計算するとこうだな、タウ C イコール。 2π。ね。0から無限大までの e のマイナスラムダ。タウ、D、タウ。はい。積分できますかうん。できるよね。まあ、一応やるか。タウには0と無限大が入ります。はい。こういうことだな。タウこの場合、ね。非積分定数、タウだ非積。非積分関数の、え、積分のに使う変数ね。ごめん<笑>え。積分に使う変数はタウ。ということで、タウイコール。これ普段省略するけど、 はい、そしたら、こうだな。無限大入れたと思って。そしたら、ここを見て、タウはあ、ラムダはね、正の値。だから、タウが無限大ってったら、これな。はい、ここ。ね、これ、無限大にするっていうよりこう、極限に近づけますよ。はい、マイナス、A、えマイナスラムダ分の1、e の0。はい、こういう風になるよね。計算したいったはい、ここ。タウを無限大にしたら、ここ。ね。 ラムダは正だから。ね。だからこれを忘れなければ、ここは0に向かうで、ここは、ここ1だな。そういうことでイコール、こうなるか。ラムダ分の 2π になりました。ね。だからちゃんと、えー、っと、自己相関関数が指数関数の時は、この式で計算すると、はい。記憶の持続時間はラムダ分の 2π。はい、さっき、 え、クロスオーバー周波数を使って計算したい場合と比べると、はい、これ、ラムダ分の2倍、同じになるね。だから、悪くないね。ということで、これ、こういうふうに計算すると記憶の持続時間が見積もることができますよと。とじゃあ、離散の場合には、まあ、これ、タウっていうのがね、あ、K で書いたりしてるけど、まあ、ここ、文字はあんまりこだわらないで、えー、K が、えー、整数だけ取る。ね、0、1、2ってなるけど、これで計算できるよね、っていうことやな、ね。ということで、 これで、記憶の持続時間っていうのが、あの、見積もることができる。で、この記憶が持続してて、ある時からなくなっちゃう。記憶が消えちゃうよっていう。こういうプロセスね。まあ、すべて、まあ、短期記憶過程と呼ぶことにしよう。長くはできるよ。長い短いは議論できるんだけどね。それでもある有限の値として、この感覚が決まりますよね。という場合は短期記憶過程だ。はい。じゃあね、今日、テーマは 長期記憶過程。長期記憶、長ければ、えどえいくつが短い長い。100だったら長い。1000だったら長い。1万だったら長い。1億だったら長い。うん。で、はい、長期記憶過程ではね、はい、こうしましょうよ。はい。長期記憶過程、さっき2倍書いてあったけど、2倍今日消すよ。二倍書いてあったけど、もうこれいらないやん。ね。 長期記憶過程では、記憶の、ま、継続時間、持続時間、ちょっとごめん、あの、スライドね、ちょっと一貫性がないけど、記憶がこう継続してる、持続してるような時間が、無限大に見えるねっていうプロセスを、ここでは長期記憶過程って言います。ね。つまり、これ自己相関関数を0からずっと無限大まで全部足したやつ、あるいは積分したやつ、これがずーっとやると、無限大に発散しちゃうんだと。そしたらどういうことさっき記憶の 持続時間、継続時間の定義では、まあ、2π をかけてやってくださいよと。そしたらだいたいさ、もうそれ以上は、相関がゼロにね、もうゼロに近づいちゃうと。見直すことができるんだよね。無限になってんだよ。無限に 2π かけたって無限。ということは、えそう。え記憶が、無限に、無限。もう記憶の長さが無限だったら長期っていうふうに言うんだよ。 長い1億いいよいいよ1億じゃダメだよ。無限なんだよ。っていうのが、まあ、まあ、もちろん現実世界ではどっかで記憶がね、くなってるだろうよ、そりゃ。ね。だけど、まあ、数学的には、まあ、もう、ものすごい長い間相関が残ってる。異なる2点間の相関が、この幅が無限になろうが、過去にどんな値が出たかによって、今の値が左右されちゃうような、そういうプロセスが、長期記憶化って。まあ、なんか不思議に感じるかもしれないけど、実際に、 ええー、いろんな時系列ね自、自然界で観測される時系列にこういう性質現れますよと。体の中でもそう。心臓のこの拍動リズムであるとかね、脳波であるとか、いろんなとこにね、あれこれなんでこんな長い間相関が持続してるんだろうっていうプロセスあります。だからそれを考える、えー、数学的な、まあ、えー、モデル、数学的な、まあ、概念として、まあ、長期記憶過程っていうのは別に無駄じゃないです。はい。 ということで、長期記憶過程、ここでは定義を与えました。どういうことかっていうと、自己相関関数をずーっと足していく、ずーっと積分していく。そしたらトータルのこの、まあ、要は面積だな、さっきのグラフのな。戻るか。な。ここのとこだな。自己相関関数の、ここだな、こっちだな、こっちごめん。このさ、曲線下の面積だな。面積がさ、有限にとどまる無限になっちゃってるよ、というプロセスが長期記憶過程だ。 ということです。はい。そしたら、これもう書いたけど、自己交、相関関数がさ、どんな形になっていれば、その、この条件満たすかなっていうと、こう、ね。べき的に減衰すれば、積分してみて、計算さっきの。無限になっちゃうよっていうことが、まあ、出すことができます。ね。ただちょっと、えでもこれ、タウが0代入できないね。 うん、0代にしたら、こうね、こうマイナスガンマは0から1まで仮定するんだけど、タウ分の1だからね、0やったら無限になっちゃうじゃんっていうことがあって、確かに0の近傍タウが0の近傍ではちょっと別の 2? 形が必要だけど、タウが大きくなってくるとこう、べき的に減数、べき関数。タウのマイナスガンマ乗ガンマは正の値だよ。ここに減数、ゆっくり、あ、こっち側か。ゆっくり、ゆっくり、えー、減数 していくんだっていうことです。はい。べき的。べき関数的減衰って書きました。この時には、はい。積分するとっていうことだな。これいいかな。ね。例えばこれ、計算、まあ、すると、0は入れられないんで、ね、こうだな。本当は0から、0から無限大までの C のタウの D ターだな。これを計算して、無限になればいいんだよね。で、えー、ここの上に書いたけど、 べき関数になってんだけど、うん。まあ、ちょっとこれ、どこからかわかんないけど、まあ、どっかやろうか。タウゼロ。ね。ある値を取って無限にすると、これより絶対これより大きいよ。な。これより大きいよな。絶対大きい。ちょっと綺麗な気がなかった。面積はまあ絶対これよりでかいはずだ。あしかもこれもいい統合もいらねえわ。ゼロを外したからな。はい。ね。これは絶対でかいはず。そしたらここで、えー、 タウのマイナスガンマ乗 D タウだな。はい、これ計算できるできるよね。ここも責任もっと簡単だよ1引くガンマ分の1のタウのマイナスガンマ足す1。ここ、タウ0で無限ではい、これ。計算するぞ。で、ここ注意してタウは、タウじゃない、ごめん。ガンマは邪魔。 ガンマは0と1の間だというふうに考えて、まあ、これはこ、あの、この範囲であれば、長期記憶過程になってるから。はい。そうすると、はい、ここで吟味すると、えー1、1マイナスガンマ分の1の、さっきと一緒な、リミットの、えー、タウを無限大にして、タウのマイナスガンマプラス1。ね。く、てんてん はい、ここだけ考えよう、もう。ちょっとか、ごめん、省略しちゃった。めんどくさくなったから。はい、ここのとこだね。タウが、あ、ごめん、ごめん。ガンマが、ごままいいガンマが、ガンマでこれ、これガンマ。ガンマが、これね、0から1の間だったらこうだな。えー、マイナスガンマたす1ってうのはここは、0からやっぱり1だ。な。だってこれが0に近づいたらこれが1になるし、これ全体がね。 これ1に近づいたら0に近づくけど、ガンマは0になることも1になることもないから、この間だよ。つうことはさ、これ。これ、ガン、あ、タ, タウのプラス乗だよ。要はタウのプラス乗だタウのプラス乗。な。タウのプラス乗だからさ、これが無限になったらこれ。無限になっちゃうよね。いいかな。タウがプラス乗だから。だからこれ無限に行っちゃうよ。 ということで、イコール。無限。ね、無限になっちゃうんだよっていうことです。はい。だから、こういうふうにべき関数を仮定すると、特徴的な、あの、時間間隔である、この、相関の持続時間、記憶の持続時間っていうのは無限になりますよ。はい。こういう仮定が長期記憶仮定ですよっていうことですね。はい。じゃあね、このね、自己相関関数がべき関数的に減衰するようなプロセス、これの、まあ、数学的な、 モデル。ね。数式で表されたモデルについて紹介します。はい。これはまあ現実世界の時系列を、ね。えー、のモデルとしてももちろん使われてきたものです。はい。これを紹介します。ね。で、ここ代表的なものは2つある。うん。これ1つは非整数ガウスノイズ。これは非整数ってフラクショナルの訳ガウス。これは正規分布に従うって意味だけどね。ノイズはノイズだね。 で、これ、ホワイトノイズをまあ一般化したものだけど、うん。で、ここではね、説明なしにね、これちょっと申し訳ない。説明なしに言葉だけ登場する。これよくないんだけど、非正数ブラウン運動。あ、タイトルにもあったね、この一連の講義シリーズの。非正数ブラウン運動っていうのがあれば、こうギザギザしてる、ね、こうギザギザ。繋がってんだ、ね、よ、こうこれの2点の差をどんどん取っていく。ね、差差分を取るって言うんだけど、 隣り合う、点することはないんで、非正数ブラウンドって基本数学的には連続だから、ある幅を決めて、この像、このへ、この、この間の変化、この間の変化、こちらで書いては、この間の変化、この間の変化、この間の変化っていう、増分を取っていけば、それが非正数ガウスノイズになります。はい。で、この場合、その自己相関関数、あるいはまあ、自己共分散関数だね。これ、ね。これは、この形になりますよっていうことになります。これはまあ、あの定義によってね。 あの、非整数ガウスノイズ、非整数ブラウン運動の定義から、これ導くことができますよと。で、これを、うん、えー、展開してやれば、こうだな。K っていうのが、この場合ね、またタウになったり、K になったり、ごめん。この場合、理算過程。K は、えー、理算的な値、あの値、0、1、2、3、マイナス1でもいいよ。値を取るとして、ごめん、K を使ってます。タウじゃなくてね。タウはどっちかって言うと連続っていう気持ちがあるけど、 混同して両方使ってます。ちょっとはっきりしないけどね。これは K は離散っていう気持ちを込めて、今 K に変えてま、変えてます。で、ということで、こっちを、えー、まあ、展開してやれば、はい、さっき言った K の 2H-2 乗。で、H がね、このね、非整数ブラウン運動のパラメータ。あるいは、ま、非整数ガウスの図のパラメータであって、ま、長期記憶過程の場合は 0.5 から1のものを考えますよと。ここまでいいかな。で、ここちょっとだけね、 え、こっからここにするどうやって展開するあ、これはまあのー、あ、説明します。うん。できた方がいいよね。はい。例えばこれを展開してみますよ。はい、これを展開するんだけど、今の場合は、K が大きいときを考えるんだ。k が大きいとき考える。 そしたら、て、あの、テーラー展開とかマクロリ展開って、なんか値が小さいやつで展開していくよね。だからこの場合ちょっとやりにくいから、こうしようか。K でね、くぐっちゃう。あ、で、あとあと、ごめん。あと K を正としよう。ね。はい。もうこれもうめんどくさいんで。絶対値ね。倍分けして。丁寧にやるんだったら倍分けして。まあ、今、K は正の時だけって考えるよ。K が大きくて正の時。そうするとこうだな。 はい、K の 2H 乗でくくり出すんだよ。ね。そうすると、あ、これこういうことや。こん中って K でくくったら1たす K。な、ね。こういうふうにできるから、中にカッコの中身が K でくくり出したら1たすこうでね。だからこうできるよ。1たす K 分の1の 2H 乗だ。はい、こういうふうにできるよね。うん。あとはこれが小さいから。これち、とても小さいよ。これが、まあ、1。 一、ミ、ミマの小さい値だよね。すごい、ゼロに近い値になるから、はい、これを展開していけばいいんだけど、はい、これを展開すると、ね。まあ、これが小さいと思って、まあ、ここを例えば、まあ、なんていうかな。えー、え、まあ、イプションするかあ、イプションノイズと一緒になるか。えー、こうしようか。これ。ね、ここを例えば、X としてみると、ね。1たす X の 2H、えー、乗展開。これできるね。 展開はこうやれな。1たす 2h x プラス2の解乗分の 12h あ、書けなくなるけど書こう。2h 引く1 x 2乗。こういうふうにできるわ。ね。こ<笑>これ x でテーラー展開したん。 ね、こうやってみて。で、間違ってたらちょっと自分で修正して。っていう風に、はい。K 分の1を作ってから展開してやれば、はい、この形でできますんで、えー、やってください。ねあ。この辺ね、あの、あれなんだよ。えー、教科書とか論文とか、ね。いや、もうこのくらい理解できる人、これ、もう当たり前でこう繋がるでしょうっていう感じで説明してあるからね。うん。まあ、ここは、まあ、細かいところで、まあ、全部は詳しく言えないんだけど、 だけね、どうう展開するかっていうことはい、これいいよね。はい。で、このプロセス、あとでちょっと、えー、この時系列の例はないけど、えー、この続く講義でまた説明していきます。はい。で、もう一つはね、これだね。アルフィーマ。えー、省略してアルフィーマ。オートリグレッシブフラクショナリーインテグレーティング・ムービング・アベレージ。はい、ここ、まあ。こういうプロセスがあるんだよ。これもね、ごめん。今日も名前だけで何、何っていうことになる。 全然わかんない。それは当然そう。全然わかんなくて当然。これは詳しく説明今後します。いやいやいや、詳しくかもしれないけど。で、上の非正数ガウスノイズと、このアルフィーマ。0D0 って言うあそこでね、パラメータがね、ほんと3つ入ってて、あのー、2つ0にした方が、ね、簡単なんで、2つ0にして真ん中の D っていうのだけ残します。はい。これとこれってなんか説明していくか、後でね。で、なんだろうって、興味があれば聞いて。まあ、それはもう名前だけ。 ね。なんとか、そういうのあるんでしょうっていうのをね。なんとか印象を残すのであれば、この2つが代表的です。そして、自己相関関数は、k の 2d-1 乗。これに比例あのあ、乗になります。はい。ということで、この、このパラメータは0。d っていうのがパラメータね、この場合はね。えー、この場合は d がパラメータ。非正数ガウスの位は h っていうのがパラメータ。で、両方ね、k のなんとか乗ってなってて、それが、えっ、ー、と、とかね。指数のタンとかね。 この、べき、べき関数の指数。もねべき、べきの、べきの、だ、べき、べき関数の、このね、べき指数のとこが、ゼ、え、ロ、ー、0から1の間になるように、まあ、パラメータのレンジが決まってます。ね、これだったとって、ね、0の時はあそこね、マイナス1乗だし、ね。0.5 になれば、ジ0乗近づくけど、0じゃないからね。はい。ということです。で、まあ、だけ見せてくね。絵だけ見せてもまたこれね、あんま違いわかんないんだけど、はい、次。じゃアルフィーマン、ね。 0d0。0っていうのがパラメータです。で、本来0っていうのはさっきないよって言ったけど、一応比較のためにね、d が0を、まあ、もし、まあ、入れるとすれば、これはね、ただのホワイトノイズです。で、これ実際に時系列生成しました。ホワイトノイズ。これがホワイトノイズの時系列です。じゃあ d を増やしていくと、ここ、こう、こ、まあ、0.5 までだね、こっちから。ちょっと、まあ、ちょっとなんちゅうか、う、う, ん、う な, な、上行ったり下行ったりしてるようだけど、 ほとんどね、違いはね、見た目ではなかなか、まあ難しいとかあるかな。この辺までになるとやや違うかな。かなり違うかなと思うかもしれないけど、見た目上はなかなか、えー、違いが出ませんが、これをどう分析していくかっていうのが、まあ本題、この一連のシリーズで言いたいこと。うん。あのタイトルでね、長期休、あ、長時間相関と性数ブラウンドの数字って書いてあるけど、タイトル付け方間違えたな。どっちかっていうとそれをどう分析するかっていう方法を 説明、えー、今後していきたい。うん。ということです。ね。で、こういうふうに、まあ、時系列としてはこうなりますよっていうことです。はい。二つの例を挙げました。はい。そして、えっ、ー、と、ね。まあ、長期記憶過程っていうのは、要は自己相関はあれ全部足し合わせるとか積分していくと無限大になるんでしょうと。つまり、相関がいつまで経ってもゼロにならないようなプロセスだよね。はい。で、じゃあね、パワースペクトルどうなってる こう考えます。だって、最初に言ったよね。パワースペクトルの形を読めるようになるっていうことから、押さえとかないと。はい、ということで、長期記憶過程のパワースペクトルってどうなってるかなっていうことを説明します。で、まず自己相関関数がこのね、これなんかね、あ、これ最後比例するって書けばよかったな。まあ、本当はこう、k の関数であるべきだけども、まあ、こういうふうに、えー、ね、 k のマイナスガンマ乗っていう形を取るとき、対応するパワースペクトルはどうなりますかっていうのを計算した例がこれです。ね。そうするとこれね、もう積分できます。あのー、あ、これね、これ風呂変換したらいいんだよね。自己相関関数を風呂変換したのがパワースペクトルだから、風呂変換した形にしてるよ、これ。そうしたら次、ここ。e のマイナス i ってこれね、あ、数単位だから。 あの、オイラーの公式で、コサインプラスアイサインなんとかになるね。なんでサインの分ないのなんでサイン消えた、うん、だってサインは基関数だから。ね。サインは基関数だから、プラスマイナス取ります。ね。で、これ偶関数だ。k のマイナスガンマ乗って絶対値取ってるこれ偶関数と基関数かけたら、基関数になって、左右対称な積分、左右対称に積分すると、 ゼロになるから、いらないね。だから、偶関数の部分だけ取りました。はい、これです。で、これ、あの、公式集とか探して。で、あの、別にそれほど。うん。えー、正直、ここから複数積分使ったら導けるけど、ここは言いません。はい。で、あの、岩波の数学公式集とか出てますんで、その公式を使ったと思ってもらってもいいけど、まあ、導けた方がいいはいいけど、導くだけには複数関数の積分の、 知識がないと。はい。ということで、それを計算してこうなりますよと。ね、これね。この場合、この場合厳密にこうなりますと。はい。まあもちろんガンマの範囲はあるよ。うん。はい。ということで、F は、周波数 F がガンママイナス1乗に比例しますよと。ということで、ここをね、こうです。はい。今、えー、自己相関関数は K のマイナスガンマ乗あ、ごめん。絶対つけとけばよかったけど、こっちもそうだね。実は周波数って F ってマイナスもあるから、 うん。あれだけど、両方今、ごめん、書, あの書き方、うんあ、今、今思うとちょっと失敗した。絶対値が両方いるけど、まあ、ぜあの正の領域で考えるとして、K が0以上、F も0以上、両方考えると、パワース、あ、自己相関関数がべき関数の時は、パワースペクトルもべき関数になります。でマイナスガンマの、ガンマをこれべき指数だねス。スケーリング指数とこっちを、マイナスベータ。これもベータがスケーリング指数。これと間には、 こっちにも書いたけど、こっちにも書いたけど、こっち。足して1になりますよっていう関係がありますよっていうのはこれから見て、ここね。だってここをイコールマイナスベータとすれば、ここの型のところ。F のマイナスベータ上だからね。この関係が成り立ちて、って、足したら1ですよ。ということです。ということで、長期記憶過程の場合は、パワースペクトルは、べき関数なんだべき関数。ログログ取れば直線になるんだよ。ね。はい、これ見ますよ。 はい、これだ。な。はい、長期記憶過程では、さっきね、これだね、ここ。これちょっと寄せるか、こう。お、寄せる。うん。ちょっと寄せます。あ、ちょうど入った。はい、いいね。紙使って書きます。これログログ取ってね、こっちがね。はい。あ、その前短期記憶一応復習しとこうか。 短期記憶過程では、これ指数関数的にこう、まあ、減衰するって言ってもいいけど、あるとこでもうほぼゼロって見なせるってことだよね。ここからもう、あ、これ自 己, 自己相関関数ね。オートって抜けてるけど。で、こう、まあ、ログ取る必要ないんだけど、こっちとの対応だな。これからログ取るから。はい。横軸は時間差。ラグ。はい。そうすると、はい、見て。あるとこからもうゼロだって見なせるよね、と。これに対応するパワースペクトルは、はい。こうなりますよ、と。 を英語で書いてあるけど、ホワイトノイズプラットンと書いてある。つまり低周波側に真っ平らなとこがある。はい、パワースペクトルに低周波側だよ。高周波側はまた違う意味だから、これは勘違いしないで。低周波側、ゼロに近い側が平らになってる。ね。あ, あ記憶がなくなってんだなって読み取るんだよな。記憶がここからなくなってんだ。この辺からなくなってるねっていうことはな。つまりはこういうことだよな。 ということで、ホワイトノイズプラトンが現れるっていうことは、ね。この回っていうか、ね。えー、あれです。ね。記憶がなくなるっていうこと。一方、長期記憶過程では。ね、これ。今、ログログ撮ってるよ。ログログ撮ってる。そりゃそうだよね。これもいいよね。えー、C、の。これ、タウにしたんこれ。 ラグか。まあ、さっきのね、C の K、これが、比例することの、K の、ね、マイナス頑張る。K は正とするよ。ね。そうすると、はい、両辺ログ取ります。はい、ログと。そうすると、ログ、CK。 比例することの、ログの k のマイナスガンマ。はい、そうすると、ここだね。イコール、マイナスガンマ、ログ、k だ。今の場合、ここを、x、ここを、y だとすると、y イコールマイナスガンマ。ね、これ。まあ、比例するとした方がいいか。 比例するのマークね。だから、はい。ログログで打てば、ログログに打てば直線なんだよ。ログログで。直線。いいかな。傾き が, がマイナスガンマ。はい。っていうのをここ説明してあります。ログログに取れば傾きがマイナスガンマだね。マイナス取ったやつがさっきのスケーリング指数になります。指数。これで、ね、特徴付けられるんだよね。で、はい。パワースペクトル。対応するパワースペクトル。これでね。 同じくこの理屈で、マイナスベータになる。マイナスベータ。でね。ということです。はい。で、これ、ね、ガンマとベータ足したら1なんだよね。っていうことと、はい。だから、ログログとってなんかこの傾きがさ、まあ、さっき範囲も大事だ。えー、ガンマもベータも0から1の範囲。これが長期記憶過程っ て, て数学的に厳密に呼ばれる場合は、そういうの範囲になってるから。光がと。 メラメラするね。でかてかする。まあちょっと、露出光のね、この調整かな。はい、ごめんなさい、それは。はい、そうすると、ああ、そうか、ログログ撮ってそう見えるんだったら、なんか長期記憶過程みたいになってるな、ということと、もう一つ、本当に完璧な長期記憶過程だったら、これ見て周波数ぐずーっと下がっていくと、ね、本来こっちか。何があるはずここに。あれこう、平らになってくれないとね、 なってくれないとってことはないけど、平らになってないねってことだな。ってことはどういうこと平らになってない、低周波で、もう い, くいつかこう来て、こう来て、平ら。うん。こう来て、平らってなってないってことは、やっぱこれも、まあ、記憶があれ消えてないねってことだな。こう上がり続けると、あれ前の記憶が残ってるように見えるよっていうことも解釈できるんだよ。わかるかなここでもう過去の言葉をすっぱり忘れてってなると、平ら。いいかな指が消えちゃう。 こっちもちょっと平らになる。平らになる。ここでね、この辺で、この辺でもう忘れちゃうよ。忘れちゃってよ。昔のことはって言ったら平らになるけど、なってない。ホワイトノイズプラトーがないっていうことを書きました。いいかなここも大事。べきべき、べきだから、ログログ取れば、べきべきじゃねえ。ログログ取れば、直線になって、傾きからべきの指数、スケーリング指数が、まあ、見積もれますよっていうことでもあります。はい。で、今日はね、もうなんとか長期記憶過程、 長時間相関っていうのを説明しようと思って、まあ夏休みも入ったかみんな、お盆前までね、えー、説明しました。はい、最後もう一回まとめます。はい、この講義ではね、なんとか、長期記憶過程っていうのの導入、まで一応済ませ、ませました。これでね、なんとかあの、レポート、課題、答えられるからね。はい、とはいえ一方で、まだまだ、本来伝えたいこと、みんなに伝えたい、この、 パワースペクトルを読む。これは大体言ったな。えー、こういう長期記憶過程を、えー、解析する方法。あるいは、解析するときの注意。あるいは、長期記憶過程を超えて、似たようなプロセス。ね。あります。非整数。グラウンド、説明してないね。ね。いろいろあります。で、定常、非定常ってのもあるけど。うん、そういうのも説明していきたいから。まあ、ちょっと言葉をたくさん出しても混乱させるだけだからね。 ここまでの知識を前提知識として、これから、スケーリング解析の一般的な知識っていうのを伝えていきます。はい。ということです。はい。じゃあ今日の内容、まあまあ、ここからね。そうは言ってもね。今日の知識まとめ、今日の内容をまとめます。はい。長期記憶過程、長時間相関過程を今日導入しました。そこでは、まあ、要はね、自己相関関数、これを全部足していくと無限になるようなものだよと。これ何意味するかというと、特徴的な相関の持続時間というのが無限になっているということを意味してるんだよね。 もし短期記憶だったらこれが有限な値になってるからっていうことね。はいということです。で、こう言葉だけ。これはね、あんまり、うん、講義としてはいいスタイルじゃないけど。長期記憶過程としてセス、非正数ブラウンド、アルフィーマ過程っていうのを言った。これはこれから学ぶからね。で、両方の特徴は何だった長期記憶過程って上に書いてあるには、この積分あ、この輪を取って無限かって思うよりは、こっちのね、えー、えー、印象の方が大事だね。自己相関がね、べき的に減衰する。 うん。っていうことがあります。ただね、これもね、すごくね、自己相関がべき的っていうのもね、強くね、単純に覚えないで。長期記憶過程っていうのはね、最初にも言ったけど、ちょっとね、限られたね、えー、限られた世界、ね。長時間相関でもうちょっと広く捉えて私います。で、実はね、自己相関関数がね、べき的に減衰しない場合も非常にね、重要な場合あるんで、ね。 はい。この形っていうのは、まあ、一部のものだよと覚えて。まあ、自己相関関数がべき的に減衰するのが長期記憶過程と覚える。これ、間違いじゃない。間違いじゃないけど、あのー、この知識がね、うん、なんちゅうかな。そのまま単純に、単純に何にも考えずに拡張するのは危険だから。いいかな。あ、ここも言いたいけど、まあ、これからだな。これから。うん。自己相関関数ってのはべき関数だけじゃないよ。いろんなパターンあるんでね。はい。ということです。で、 長期記憶過程のパワースペクトルっていうのは低周波側だけど、これもまあ、べき関数になってますよっていうことが大事だし、えー、ホワイトノイズプラトーっていうのが、ね、こっちじゃないよということもあります。で、スケーリングの関係式ね、これある。ね。で、どっちかっていうとね、このね、べき関数になるので、自己相関よりもパワースペクトルがべき関数になるっていうことを解釈していくことが大事なんで、 え、こっちを強調していきます。自己相関は、パワースペクトルがべき関数になるある一部の領域、つまりベータが0から1の間に限って、ね、対応するべき関数の形をとります。ね、ここ。まあ、これ後でまた整理するので、えー、ここ混乱しないように、えー、今日確実にね、言えるところだけ、えー、記憶残してください。はい。ということで、いいですかね。なんとか超記憶。 時間相関説明しましたはい、ということで、えー、単位が必要な人はここまでで、ね、課題に回答しておいてください。はい、で、ここからまだまだ続きます。はい、それでは、ピアノでした。